お腹が気になってる方も多いと思いますが、今回は簡単で一番効く腹筋、レグクロスアブスというのを紹介していきます。特別今回は上部、中部、下部3種目紹介していきます。どれも各5回です。たった5回、スマートフォン持ったまま行えます。一緒に頑張っていきましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、普通の腹筋が効きにくい。お腹がなかなかへこまない。そういった方におすすめな、あぐら組んだ腹筋3種目を紹介していきます。この腹筋のめちゃくちゃいいところが、体が安定して腹筋に効かすことができます。足が動いてしまうっていう方いませんかかといって、どこかに足を引っ掛けて腹筋を行っても、足にばっかり力が入って、なかなか腹筋に力が入らない。そういったことありますよね。 それが今回解決できる腹筋方法になります上部中部下部順番にやっていきますので自分の好きなどれかだけやってもいいですし一緒に3つとも行っても OK ですたったの5回ですスマートフォン持って一緒に頑張っていきましょうそれでは紹介していきますはいお腹を引っ込めるためのポイント2つあります1つは息をしっかり吐くっていうことです2つしっかり腰を丸めるっていうことです 腰が反れてしまうとお腹が伸びてしまうのでお腹に力が入りにくいです。なのでしっかり腰を丸めるっていう意識をしてください。まず上部起きる際に足がね浮いてしまうと力が逃げちゃいます。そこであぐらを組んでください。あぐらを組んで上の足力抜いてここで行うと上の足で下の足を押さえてますから しっかり下半身が安定するんですね。この状態で腹筋を行うんですけども手はスマートフォンを持ったままでいいです。もし首疲れちゃう方は片手で持って片手は頭でいいです。これで行ってください。ポイントとしては体を少し起こして息5秒吐きます。6秒目からバウンドさせます。6、7、8、9、 10といった感じで1回ですこれを左右5回ずつ行っていきましょう首つかれる方は手は頭です起きたら5秒吐く6秒目からバウンド5回いきましょうスタート12345えバウンド 678910OK2 回目いきましょう息しっかり吐きます スタート12345エバンド678しっかり起きて103回目スタート12345エバンド678910効きますねしっかり吐いていきましょうスタート バウンド 5678910OK、OK、ラストスタート1 2っ息しっかり吐いてバウンド 678910OK、OK、だんだん効いてきたあさあ反対いきましょう まだ、ね、1種目目ですからね頑張りましょうさあ行きますせーのはい1西しっかりきて345エバウンド678910ふースタート12頑張って45エバウンド678腰丸めて うわー効いてきてるいきますスタート1息しっかて345バウンド68910うわっきますスタート12345レバンド6 7 あああお5回目息はは、ね、バウンドの時はき、ね、きド吐き続けくださいいきますスターや1周目からしてね結構ハードですね。 次2種目目チューブさあ頑張りましょう同じように足を組みます組んで上体を起こして上の足で足を押さえながらふーっと息を5秒吐きますこれで1回です上体しっかり起きときますこれで足を引き寄せながら上の足で押さえるお腹をどんどんへっこまして5秒息を吐く首つかれる方は持っててください さあ行きます。スタート。息吐いて、一、二、息どんどん吐いて、三、四、五。二回目。一、二、上の足でしっかり押さえて、五。三回目。一、二、三、四、五。四回目。 1、2、3、4、5はいラストふ頭押さえてもいいですよ3、4、5オッケーさあ反対ああ疲れてきたさあ頑張っていこうあと半分いきますスタート1、2頑張って3しっかり引き寄せて4、5せーの 四五、3回目せーの1・2・3・4・5ああ、ッ回目スタート1・2・3・4・5よしラスト5回目いきましょうエイヤー1・2・3・4・5 ラストラストはね寝たままなんで首疲れた人はしっかり休めましょう足だけ行きます、はい、今度はレッグレイズなんですけども足組みますあんまりももの方じゃなくて足首の方に足組んでください上の足をしっかり力を抜いて息吐きながら腰浮かないようにできる人は足伸ばして腰が抜いちゃう方はちょっと曲げて腰つけてください腰がついた状態で足を ふーって動かします息5秒入ったら上がって吸いますさあラスト頑張っていきましょうスマホは顔の前行きましょうスタートふー息吐いて5秒ストップ1 2上の足の力抜いて1521おどんどん引っ込めて53 4ラスト 45OK ケしそして反対ですさあ行きましょう頑張ってラスト上の足力抜いていきます12345 3, 3回目1 2 3 4 5 3回目1 2 3 4 5 4回目1 2 3 4 5ラスト どうでしたアグラ復帰どうでししたたか個人的には1種 目, 目がが番効いいたかなっていう気がします、まあ、もちろんね、まあ、私自身はね息吐きながらというか数数えながらなのでしっかりね息をふーってね吐き続けてる人はもっと効いてると思いますもしお腹に効きにくかったような方はね呼吸をすごく意識してください、ね、呼吸をしっかりふーって吐き続けることでお腹どんどん収縮するんで しっかりお腹に効、ね、かすことができてお腹をへこませる腹横筋がついて腰を丸める反り腰の改善ができますんでお腹がしっかり、ね、へこんでくれます何度もやって挑戦してお腹へこませるぞーって方はですね動画の説明欄に時間貼ってますんで時間ピッと押したらねもういきなりスタートできます是非活用してください頑張ってやってみたから3種目のうちどれがきつかったよとかねできたできなかったよっていうのをねよかったらグッドボタンとコメントで教えてください 参考にさせて動画を作る役立てようと思いますのでご協力よろしくお願いいたしますそして各種 SNS も行ってます説明欄にリンク貼ってますんでまた違う形でね色々配信してますプライベートなことも配信してますよかったらフォローしてくれてコメントもください今回もご視聴ありがとうございました